おはようございますおはようあ、おはよう あ, あわすお、おはよう貞くん あ, あ、おはようす あ, あ、忙しい忙しいお、なんか手伝うことありますか い, いえ、間に合ってます<笑>野村さん 新作考えたんで手空いてるなら味見してもらっていいっすかあ、もちろんいいよ魚肉の新鮮さとパレードの臨場感が合わさって野村君ちょっといいかなお、はい醤油と洗剤の件。国重から聞いた君同じことを何度言えばわかるんだろうな改善する気がないのなら即やめてもらって構わない あるのなら行動で示す以上だ青木さんなんか機嫌悪いんすかね普段ならもっと具体的な指導すると思うんすけどねいやそれは佐田君が気に入られてるだけで僕にはいつも あ, あだよえいつまの中身のない精神論やる気なんてあるに決まってますしえええっ おおそううだだねいい米とと一緒にたたやつすまあ失敗と成功は神ですよねははは しっかり仲良しなんですねうんたまにおやつあげてたから人間も物で釣れればいいのにねあじゃあねさだくんもしもしあさだです